アイアンチャン。<音楽><音楽><音楽> で、三百年。うそ。知らんけ<笑>適当。適当し、の、すごない。そ<笑>の上に木生えてる。ふっと。樹齢は千年。千五百年。ええー、すごい。最高純水。ええー。この看板はいつ建てたの。 これ1500 年, 年ってえらいさ最初13年それからまたた足さなくなっちゃうすっ<笑>いっぱいなってる<笑> ボらスなパワーもパワーもれ悪いやつやろそれ<笑>チンピラ浪人 上るもんケイシャールかい<笑>上見たらもう絶対登られ。誰行こう言うと道が開けるらしい簡単にはいかんってことや このゴールデンウィークあっちこっちさ混雑して大変やったっていうけどうちら渋滞にあまり巻き込まれんかったな こ, 田舎やここも思ったより空いてるしも う, もうゴールデンウィーク終わってるからな、ね、<笑>待ってないよ明日まで <笑>高千穂と太宰府すごいねかっこいい。 <笑>入れ方も慣れたもんやねん。 九州最後の夜です。<笑>福岡博多に来ました。もつ鍋食べます。教えてもらった。うんうん、教えてもらったの、もつ鍋屋さん美味しいのって。み、うんなよう知ってんな。その名も。さち。な。うん。なんか俺焼けたかな。<笑>ザん。じゃ財布天満宮で焼けたかな。<笑>いや違うやろ、前もって焼けた。前もって。 アイアンチゃん えちゃん来るえー、そう誰も見てないし。